日本共産党の田村智子です、えー、国家公務員の給料についての法案審議なんですけれども、総理大臣などの特別給の引き上げという中身も含まれています、この大前提は、国家公務員は国民全体の奉仕者であって、一部への奉仕者ではない、国民の負託に応え、信頼が得られる仕事をすることです。 この大前提が崩れるような事態が総理主催の桜を見る会をめぐって起きていますので、この問題質問いたします。桜を見る会が安倍晋三後援会の一大行事に利用されていて、予算を無視して参加者がどんどん増やされている。来年度は予算そのものを3倍以上にすると。こうの、私が予算委員会で指摘したことがですね、その後大きく報道されていきました。そして安倍総理自らに火の粉が降りかかってくるかなとなった途端にですね、 今度は来年の桜を見る会を私の判断で中止を決定したというこういうの私物化っていうんじゃないでしょうか桜を見る会そのものの私物化ですよこれでね、幕引きというわけには絶対にいきませんえまず昨日の菅官房長官の記者会見で示された内容を確認したいと思います八日の予算委員会では桜を見る会の招待者は各府庁から推薦をいただき 最終的に内閣府、内閣官房において取りまとめているという答弁が繰り返されました。ところが、官房長官は記者会見で、内閣官房の取りまとめにあたっては、官邸内や与党にも推薦依頼を行っており、官邸内では総理、副総理、官房長官、官房副長官に対して、事務的に推薦依頼を行った上で、 提出された推薦者につき、取りまとめを行っておりままますと、こう説明をされました。つまりね、官邸内には、総理推薦の仕組みがあったということでよろしいですね。大西内閣審議官。お答え申し上げます。あの昨日午後、えー、菅官房長官、記者会見におきまして、先生からご指摘ありましたように、桜、えー、を見る会につきまして、 えー、来年度の会合は会は中止すると開催は中止するとで合わせて、えー、先ほど申し上げられあ申されたような、えー、発言をされております具体的にはでございますが、えー、桜を見る会は昭和27年以来、えー、内閣総理大臣が えー、各界において功績功労になった方々などを幅広く招待をし、まあ、これ、各省庁からの意見等を踏まえてということでございますが、日頃のご老訓を慰労するとともに、えー、親しく懇談される内閣の公的行事として開催をしているものでございます、まあ、今般、ただ、さまざまなご意見が、えー、出てまいりましたこと、いただいたことを踏まえまして、具体的な手続きを確認いたしましたところ、先生、先ほど引用いただきましたように、 内閣官房内閣府から各省庁に推薦依頼を行った上で提出をされた推薦者につき取りまとめを行っておりますということでございますそれで内閣官房につきましてはまさにその各省庁のうちの一つという位置づけもございますので内閣官房として推薦を差し上げるにあたって官邸内の今申されましたように総理副総理官房長官官房副長官に対して事務的に推薦依頼を行った上で 提出をされた推薦者につき、取りまとめを行っているということでございます、まあ、あのそういうやり取りにつきましては、まあ、極めて事務的なやり取りと認識をしております田村さん。だから総理の推薦の仕組みがあったってことでしょ。大西内閣審議官 えー、と内閣官房のまあ総務官室でございますが、そちらからえ総理室、副総理室、官房長官室、官房副長官室にえ事務的に、もうこれは長年の慣例でえ行われている行事でもございますので、お伺いを立てていたということでございます田村さん、まあ、長年の慣例っていうことはです、ね、私、総理ご存じでしょうっていうふうに思うんですよ、私の質問に対して総理、なんてこうお答えになったか。 私は主催者としての挨拶や招待者の接遇は行うのでありますが、招待者の取りまとめ等には関与していないわけであります長年にわたって総理推薦という仕組みがあったのに、関与していない、私ね、重大な虚偽答弁だということを指摘しなければならないわけなんですね。 であのこれも総理本人に正していかなければならないんですけれども、じゃあ、この総理の推薦、どういう手続きで行われていたのか、事務的、事務的っていいますけれども、これについてもあのご説明ください。大西内閣審議官。 若干繰り返しになるところがあるかもしれませんが、お許しをいただければと思いますあの。桜を見る会の招待者につきましては、取りまとめの内閣官房及び内閣府から各省庁に推薦依頼を行った上で、提出いただいた推薦者につき取りまとめを行っているところでございます。その際、内閣官房の取りまとめにあたりましては、官邸内、また与党にも推薦依頼を行っており、いただきました推薦をもとに、 内閣官房内閣府において取りまとめを行っているところでございます、で今般、こうした手続きは長年の慣行で行ってきているものでございますけれども、えー、極めてさまざまなご意見があったことを踏まえまして、政府として招待基準の明確化、招待プロセスの透明化を、えー、検討することとしたもので、えー、ございます、極めて事務的なああの取り進めをしてきているものでございます田村さん。ただ、その事務的な手続きがどういうものかって聞いてるんですよ。 どうやってどうやって総理推薦の名簿が上がってくるんですかって聞いてるんです大西審議官、えー、私どもとしましてはそれぞれ総理室官房長官室副長官室まあ副総理室に、えー、お尋ねをいたしまして えー、そのまた戻ってきたものを、えー、集約、取りまとめをさせていただいているところでございますので、その先にどういうプロセスがあるかにつきましては、今、ちょっとご説明申し上げるものを持ち合わせてございません田村さん。つまり官邸の総理室ですよね、官邸の総理室に内閣官房からは連絡を取っているということですよね。まあ、昨日野党のののチームの中ではその総理室が安倍事務所に連絡を取り 安倍事務所から名簿が停止されるんだという説明はあったんですね、そういうことでよろしいですね大西審議官。えっと、今、私、手元にそれをご説明するあのものを持ち合わせておりませんので、恐縮ですけれども、答弁は差し控えさせていただきたいと思います田村さん。新聞赤旗日曜版を資料として配布しました、えー、写真にある文書も資料の3枚目につけています、その文書をご覧ください。 桜を見る会のご案内、平成三十一年二月吉日、安倍晋三事務所、で電話番号は、えー、山口県の下関だと思われます、えー、総理主催の桜を見る会が開催されますので、ご案内申し上げます、出席を希望される方は、二月二十日までに別紙申込書に必要事項をご記入の上、安倍事務所、または担当秘書までご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げますというふうにあるわけですね。 これ明確に下関市の安倍晋三事務所が参加者を募り、名簿を取りまとめていた、こういうことでよろしいですね大西審議官。お答え申し上げます、あの桜を見る会の前後に、えー、参加者の皆様が何を、どういうことを行っておられるか と, ということにつきましては、私どもお答えする立場にないとも認識しております。 田村さん、はい、もうこれもじゃあ、総理 ご, にご本人にお聞きするしかないっていうことになってきますね、であのこれね、毎年、安倍晋三事務所が取りまとめて、後援会の皆さんを招待していた、そうなるとね、やっぱりそのことを総理が知らないはずがないというふうに思いますし、私は総理はよくこの仕組みをご存じだったんじゃないかと、それは総理の推薦があり、ね、官房長官、副官房長官の推薦もあるっていうことを、よくご存じだったんじゃないかっていうふうに思うんですね。 実はあの首相官邸には、桜を見る会の記録映像というのがあります、これ、官邸のホームページに掲載されています、消さないでほしいなと切実に思いますけれども、その中身の音声をですね、あの赤旗 の, その資料の2枚目のところで、あの音を全部起こしてみました、これはに、えー、2017年の桜を見る会の記録動画ですけれども、カメラはですね、 安倍首相が世耕弘重、えー、当時は経産大臣、えー、元、えー、のところにですね、えー、笑いながらこう近づいていくというところを捉えています、で安倍首相はですねこうあの言っているんですよ、その世耕さんの周りには、まあ、あの世耕さん曰く、毎年女性の支援者の皆さんとっていう、ね、のを出していましたから、これもなぜか消えているんですけれども、あのそういうあの女性の皆さんがこう一緒にいるところですね。そこに安倍総理は近づいていてきながら あらかじめ席をぐわっと取っている、そこに私が誘導されて写真をってこう笑顔で言ってるんですね、つまりもう、その場所も指定されてるんですよ、ここが世耕さんたちの支援グループの場所で、あの安倍さんが来ますからねっていうセッティングができてるんですねで、安倍総理はその時にですね、団体名もくちばしってるんですね、ひまわりの会って聞いてるんですよ、これは世耕弘重さんの後援会の名前がひまわりの会だということなんですけれども、そうすると世耕さんは、 今年は来ていないと。ひまわりの会じゃないらしいんですね。で、副長官じゃなくなったから、招待枠がなくなってって。つまり、なんからそういうこの役職によってですね、枠があって、自分は副長官の時は招待枠、そういうのがあったけど、ここは今は違う枠だよ。まあ、与党枠なんでしょうかえ。そういうのになったんだよと言わんばかりの、あの、やりとりが、全部これ、音声として残っているんですよね。 これどう当然、総理や大臣っていうのは、こういう仕組み、やっぱりご存じだったんじゃないんですか。大西審議官 お,、えー、お答え申し上げます、えー、また若干繰り返しになる分があるかもしれませんけれども、桜を見る会につきましては、昭和27年以来、内閣総理大臣が各省庁からのご意見を踏まえ、えー、各会におきまして、さまざまな功績功労なった方々などを、 幅広く招待して五六を移動するとともに親しく懇談される公的行事として開催しているものです、まあ、そういう中で、えー、長年の慣例で官邸内や与党にも推薦のご依頼を行ってきているものですけれども、えー、このような先ほどのような、えー、桜を見る会の趣旨を踏まえまして、 いただきました推薦をもとに取りまとめを内閣官房内閣府で行っているところでございまして。えー、あらかじめ御指摘のような枠といったような考え方があったわけでは、えー、ございません。はい、田村さん。しかも、招待枠がっていう言葉をね、世耕さんがお使いになってるんですよ。で、まあ、今また功労功績っていうふうに言われましたね。で、あの、私の質問に対しても安倍総理は後援会の皆さん大勢お招きになったんじゃないですかって言ったら。 自治会等々、あるいは PTA 等で役員をされている方々もおられると、功労功績があった方々を招いているんだと言わんばかりの答弁をされました、それではですね、この総理推薦ですよ、安倍事務所に連絡をしてこういただく名簿、ね、これはちゃんとあの内閣官房の方はですね、まるまる自治会役員とか、まる学校 PTA 役員とか、何らかの功労功績を一人一人について記載するように求めていたんでしょうか。 そういう記載はあったんでしょうか。大西内閣審議官、えー、推薦名簿につきましては、えー、桜も見る会につきまして、内閣官房から内閣府に提出いたします推薦名簿につきましては、また会の終了をもって使用目的を終えることに加えまして、えー、内閣府さんと同じでございますけれども、これをすべて保存すれば、 個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じることもございまして、えー、従前から保存期間1年未満、文書として、事態なく廃棄してございます、まあ、そういうことで、あのそれについてあの、ご答弁申し上げるものを今、持ち合わせてはございません、はい。田村さん。いや、そういうことを求めて、名簿を上げる仕組みになってたのかどうかということを聞いてるんですよ。 答えてください小西審議官、えーと。推薦をお願いする際の、えー、具体的なあお願いの仕方様式等にかかるものだと思いますが、それについては私、今、えー、お答えできるものを持ち合わせておりません、申し訳ございません田村さん。お答えできるものをぜひご提出いただきたいと思いいますはご、い、国理事会で協議します。 田村さん大塚官房長、私の質問に何度も何度も、各界において功績功労のあった方々を幅広くという答弁をされました、それでは上がってきた名簿について、何らかのチェック、総理から総理推薦として上がってきた名簿について、何らかのチェックを行ってきましたか。大塚大塚臣官房長お答ええ申し上げまますあのの各省庁の意見を踏まえて あの取りりままととめてていいるというものをルル申しし上げておりましたで先ほど、大西審議官がもお答えにありましたように、あのこの、えー、いわばあの官邸等から の, その推薦云々につきましては、これはまさしく内閣官房が一部省としてお出しをいただき、取りまとめているものと承知をしておりますあの、私どもそれぞれ他の各省庁から上がってきたものにつきましても、あの私どもは取りまとめを行っておりますが、例えば、その重複がないかどうかと、そういったチェックはしております。あのその上で あ, のあと はその私ども の, の方で取りまとめているものでございます田村さん名前の重複があるかどうかのチェックだけってことですよね、厚労功績のチェックなんか何もしてないっていうことですよ、個人情報の問題じゃないですよ、もう一点確認します、安倍事務所に対して、でそれでは何人ぐらいにしてくださいと、上限、目安、こういうものを示していましたか大塚官房長。 あの私どもその、えー、特にその何人みたいな枠についてあのお示しするものはございません、これはあの各省庁についても同じでございます田村さん。そうすると本当にね、年々増えていったんじゃないのかなっていうことが、これはもう、まあ、半ば事実としての推測ができるわけなんですけれども、あの私ねあの、つまり各省庁からの推薦っていうのが、答弁にあったとおり、それが本筋のはずなんですよ、桜を見る会って。 じゃあもう一つお聞きしたいんですけどそういう各省庁から来る推薦の名簿と、そうではない総理推薦副総理推薦ね官房長官副長官の推薦あるいは与党からの推薦これどっちが多かったんでしょう毎年どうですか大塚官房長委員長失礼いたします失礼いたしましたあのー、各省からのそれぞれの推薦のその数ですとかそれは結局そのまあ あの招待者の名簿を積み上げるということになるわけでございますが、あの招待者名簿につきまして、あの従前からお答えしましたとおり、一年今の文書として廃棄してございますので、今のお尋ねに対するお答えするだけの材料を持ち合わせていない状況でございます田村さん。あの各省庁の方にはですね、あの内閣府から推薦してくださいという依頼、でそれに対する回答として文書を作成しています。でこれは やっぱりね保存期間を定めてるルールの中で、ちゃんとあるんですよ、園遊会と並んであるんですよ、これぜひね、各省庁すべて残ってるものをお調べいただきたいと思います、一体それで毎年どれぐらいの名簿が上がってきてるのか、でね内閣府の中だって、データを含めて全く消えてるなんてのは、およそ私は考えられないんですよ、毎年お越しいただいてる方っているでしょう、それを一から全部名前、住所をね、打ち込んでるのかと。 私たちの取材だって、毎年知ってますって、下関の人、何人も出てくるんですから、これ、全部いちいち打ち直してるとは、到底思えないんですよ、これ、データ含めて、内閣府の中、全部探していただきたい、どうでしょうか大塚官房長。あの毎年毎年、それぞれの省庁等から、その。 公正機構なに着目してご推薦をいただいておりますので、あくまでもその都度その都度毎年毎年頂戴をし、それをもとに招待者名簿として取りまとめ、発送を行っているところでございます。あの、ですので、あの、そういった面からも、えー、逆に一年のその一つの区切りが終わった後は、えー、保存等を必要、も、あの、続ける必要がないということで、えー、従前から一年未満としておりまして、現に組織としてはその一年未満の文書として、えー、廃棄をしているところでございます。 田村さん現実的データも含めて本当にそうなのか、ぜひね、調査をしていただきたいんですね。というのはね、本筋の省庁からの推薦よりもですよ、総理や、ね、大臣や、そういう方々の個人的なつながりで、どういう功労功績があるかも分からないような、そういう方々がどんどん増えていたら、この桜を見る会の趣旨が全く変わっちゃうってことじゃないですか。全然違うことになっちゃうわけですよ。だから、 各省庁のデータ全部集めてくださいよ、内閣府。示してくださいよ。それで発表した参加者人数との比較もすればね、一体どっちが多かったんだと。こういうことだって分かると思うので、これぜひお願いしたいと思いますし、これ、あのまた理事会の協議でお願いしたいと思います。合格理事会で協議します。田村さん。安倍晋三事務所が桜を見る会を講演会ツアーのメイン企画にして、ツアー旅行の参加を募集していた。 こういうことを示す文書は、今や次々と報道されるに至っています。赤旗の取材に、下関市で会社を経営する講演会員は、安倍事務所が誘い、希望者が行く講演会旅行だと思っていた。税金が入っているとは思わなかったと、こう話しているんですね。ツアー料金を払いさえすれば、誰でも参加できるという扱いなので、申し込み書をコピーして、知人を誘うことは普通にやられていた。 こういうい証言もあります。これは下関関市のの自民党関係者の証言です。これではね、招待者全員について、それがどのような人物であるのか、本当に申し込んだ本人が参加しているのか、これ、安倍事務所は顔を見たって全くわからないでしょうね、確認のしようがないってことになりますね。で、今年はあのこのように講演会ツアーとして集めた参加者が、バス17台で新宿御苑に行き、手荷物検査もなく、 開門受付時間前に会場に入って、安倍総理夫妻との写真撮影もしていたということを、私は予算委員会で示しました。受付は安倍事務所の秘書がまとめて行い、バスの中で受付を済ませたことを示す参加者用リボンが配られ、手荷物検査もなかったと、こういう証言も複数の方からいっぱい得ています。えー、総理推薦の招待者については、こういう扱いをしていたということなんですか はい、大塚大臣官房長。お答えをいたします。あの 桜を見る会はあの原則その公共交通機関を利用してお越しいたことを基本としてございますが、あのこれまでの管理のによりまして、ある程度こうまとまってきていただくことが受付等の効率な対応との観点から適当である場合には、そのバスによる入園も認めているケースもあるわけでございます、でその上でその具体的なその手荷物検査どうやどうやっていくかというところにつきましては、あのこれはセキュリティに関する問題でございますし、今、細かくお答えできるわけでののございます。 点があのそれぞれその、えー、入園に当たっての、あの必要なチェックを行っているという、まあ、そういう前提に立っているものでございます。になっている<笑>はい、田村さん、はい。前提になっている。前提になっている、ということで、手荷物検査をやっているというふうに言えるということですか。安倍晋三事務所の皆さんにも手荷物検査をやっているということでよろしいですか。いいすか大塚官房長。 あの実際のその個々の場面で、ちょっとどこまで徹底をできているのか、あるいはいたのか、えー、ちょっと今あの、この時点でそこまでの細かな実態についての把握の結果を持ち合わせてございませんので、お答えは差し控え田村さん。あのこれ、バスでね、がーっとこう会場の中まで入っちゃってるので、全く別ルートで、だからあの受付の必要もないし。 手荷物検査の必要もないって証言はいっぱいあるわけですねそれであのもう1枚あの資料を見ていただきたいんですけど一番最後のページこれはあの、えー、赤旗の日刊紙の方なんですけれどもあのこれあのバスの写真がねいろいろこうもうあの報道されていましてまあ17台のうちの13号車なのかなと思うんですが13って書いてあって横に桜を見る会、えー、安倍晋三講演会ってこうねあのご一行様をご案内するものがあるんですけどそれね13の下見てくださいよ これね、通行証ですよね、これね、これはあの内閣府から事前にお渡しをして、こうやってバスに貼るから、何のセキュリティチェックもなくです、ね、どうぞ入ってください、まあ、私たちあの国会議員のところにもこういうあの通行証って配られて、それがあれば別のルートで入れますけれども、つまりそういうものを安倍晋三後援会に渡していたということではないですか。大塚官房長 あの先ほど申しましたように、そのまとまってきていただくことが受付等の効率な対応の観点から適当である場合には、これはバスによる入院を認めているケースもあのこれまでもございますで、そういった方々のケースにおきましては、この通行証をあらかじめ配布をしているというふうに承知をしております田村さんえそうすると、これがあれば、チェックなしで入れるということでよろしいんですか。うう大塚官房長 あ, のあくまでもこの入園に基づきあの当たりまして、あのまさ、あ、そういうバスで来られますので、それが一体どういうバスなのかということを、それは最低限確認する必要もございます、まあ、そういう意味であの、あらかじめこれはそのバスによる認めているあ、入園を認めているバスだという意味でのその通行証を渡 し, しているものでございます田村さん。はい、あの確かにね こういう通行証を渡される方っていうのは、例えばあの公的な立場の方でね、例えばその各国大使とかの手荷物検査するかって言ったら、それ私やらないと思いますよ。失礼に当たるから。そういう人に対してこういう通行証って渡してると思うんですね。で、そこを確認してください。この通行証を渡された人は、手荷物検査もチェックなし、こういうことがある、あの、そういう仕組みになってるのかどうか、これ確認してください。大塚大臣官房長。 あの各の そ, のそれぞれの実態がどうなっているかあのどの今時点でどういう確認ができるか。今時点で さらこと申し上げられませんが、あのまさしく、その長官からは昨日、こうしたこれまで の, あの実態につきまして、全面的にその見直すとあのご指摘もございました、まあ、そうした中で、あのこうしたさまざまなその運用の実態についても、私どもその、まあ、いろんな制約ございますが、あの過去 の, その実績等も踏まえてさかのぼって、まあ、確認できれば確認をし、その上で、えー、また新たなあの改善方策を検討してまいりたいと考えております。田村さん 調べてくださいね、いそれであの、35分までですので、あのね、つまりね、功労功績のあった方だって当然招待されてますよ、そういう方々、駅から一生懸命受付に行って、手荷物検査のために長い時間かけて受付で並んで、それで入っていくと、その時にはすでに安倍晋三後援会の皆さんはですよ、手荷物検査もなく、飲食を楽しんでですね、散策やっていると。 こういう事態になっちゃってるんじゃないかって問題ですね。今日私、私あの実はあのちゃんと給与法の方の質問も通告をしていたんですが、答弁が大変長くて質問に行き着きませんでした。あの、またの機会にぜひ質問したいと思います。終わります。